この服派手すぎるでしょうかもしかしたら綺麗に見せたいという無意識が反映されたのかもしれません<笑>誰に綺麗に見せたいのかは内緒です受け入れます私の全てを証明してみせます私自身を後悔しません私の選択を 粒子収束みんな頑張ってくださいいやいやセ証明してみせます私たちの確信を応援をお願いします粒子展開マトリックスみんな頑張ってくださいミラージュプロモーションみんなを助けますミラージュプロモーションイノベーション 通りを確定させていただきますイレギュラーは残しません現実を変えてみせます私の本気をお見せしますごめんなさいしばし時間稼ぎをお願いします前におっしゃっていた柳美奈さんという方休憩室でカップ麺を召し上がっているのを見ました 今度はユイと社長も入れて3人で一緒に食べるのはどうでしょう素敵なレストランを予約しておきますね